女性が選んだ弟にしたい、ジャニーズタレント、ランキング。2位は、相葉雅紀。1位は、3月6日は弟の、日。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日3月6日は、弟の日、です。 姉妹型、兄弟型を研究していた漫画家の畑田国夫さんが制定。弟の、被害にも兄姉妹にもそれぞれ記念日を制定しています。弟の、日が3月6日になったのは兄姉妹の記念日から感覚を揃えたからと考えられています。が理由については明らかとなっていません。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 全国の女性から弟にしたいと指示されたのはどのタレントだったのでしょうか丸第2位、相葉雅紀第2位は相葉紀さ3でした。1996年にジャニーズ事務所に入り、1999年に嵐のメンバーとしてシングル、A ロシーで CD デビューしました。グループでの活動以外にも、ドラマをはじめ、天才、志村動物園。 などのバラエティ番組でも活躍。愛嬌があり、爽やかな笑顔が人気を集めています。嵐の活動休止後も、バラエティ番組やドラマ映画などで活躍しています。丸第1位、平野市要。第1位は、平野市さ3でした。2015年6月に、期間限定ユニット、Mr.King vs.Mr.Prince。 のメンバーに選出され、2018年5月に、キング、リンチェプリンス、メンバーとしてシングル、シンデレラガール、で、CD デビュー飾りましたタップ。様々なドラマやバラエティ番組に出演し活躍中。天然キャラとしても有名で、かっこよさとのギャップが多くのファンを魅了しています。高橋学 平野紫洋君は、グループのセンターとして兄的に頼れる勘らしい一面と、バラエティーや先輩との共演時には素直で面白くて愛され男子の弟的な一面があり、老若男女問わず良好な人間関係が築ける素晴らしく尊敬できる人柄です。この魅力が多くのファンから好かれる理由だと思います。 平野のしくんは輝きのあるスター性があり魅力的でずっと見ていたいし自然と応援して助けてあげたくなります。ファンの応援が力となって未来に向けて活躍をしていってほしいです。子供から中高年や祖父母世代までテレビ世代もいるのでドラマや映画や番組出演を待ち望んでいます。 多分、兄にしたいランキングでも、お父さんにしたいでも、息子にしたいでも、先生にしたいでも、隣のおじさんにしたいでも、塩く君が1位になるだろうね。平野の潮彼氏でも、弟でも、親友でも、息子でも、近所のお兄さんでも、何でも良いよ。平野の潮は可愛いし、性格良さそうだし、弟も確かに良いけど、一家に一人、簡単ふ、 家族にいてくれたら癒やされますよから顔面偏差値超高いので、鑑賞用に愛されキャラで心も癒やされるだろうな。もうそうです。青いて彦くん、弟にしたいジャニーズ伊達様や、見てて飽きない。簡単ふ。弟よら彼氏に、いつも近くにいてほしいのは、平野耀さん要は、パシリ、言うこと聞いてくれそうな子。ってこと